さあガーガンハイテクの新時代が来るんだお前をそのスーツから解放させることだって夢じゃないんだ貴様のせいでこうなったんださあその償いをしてもらおうか、えー、よく考えるんだがガガ、えー、俺の人生は終わっただから今度は貴様の番だ